めちゃくちゃあったまったはい皆さんこんにちはタートルです年々代謝が下がって痩せにくい気がする寒さに弱くなってる気がするそういった方も多いと思います冬の方が代謝が上がって痩せやすいって言われてるんですがこれ実は若い時だけなんです若い時って寒さに強かったですよねこの褐色脂肪細胞っていう背中にある細胞がどんどん低下して寒がりで代謝が下がってしまうんです 今回は座って背中を動かすだけですそれだけで寒がりじゃなくなったり汗かきにくい人が汗かきになったり姿勢が良くなったり二の腕やお腹がすっきりしますんで男性も女性も一緒にやってください今日も一歩前進しましょうまずは腕を片方ずつ後ろに振ります後ろにいる相手に肘をボーンとぶつける感じ ちょっと肩とかゴリゴリ言うかもしれませんが、動かしていけば良くなります。動かすスピードはね、マイペースでいいです。後ろに肘を突き出すか。オッケー、今度は前、前に肘を出す感じ。 簡単ですから頑張りましょう肘を前に出して肩甲骨をね前に伸ばしましょう片方ずつするメリットは簡単っていうのとあとは肩がだるくなりにくい両手同時にやるメニューが多いと思いますが片手の方がね実は楽なんです オッケー今度は肘をね、上に上げるこういう感じ手をね、遠くに持っていく感じ肘をね、高く上げて脇腹、背中をね、伸ばしていきましょう スマホ見ながらの人はね下向いてやっててもいいです背中周り肩周りをしっかり動かしましょう OK 次はね横肘をね横に上げる感じ 脇開く感じです。これでね、肩、上腕筋なんかがね動いてるんで肩こり解消とかにもねすごいいいです。ペースは任せます。 首の方が疲れるかもしれないオッケー次はね一旦首をね回しましょう右左行きましょう首や肩が凍ると、ね、のコートね頭痛が起きたりね 体全身がねだるく感じるんでしっかりねさ首を動かしましょう目をつむってやってもいいです OK 今度は手を前に伸ばして横に開いていきましょう 閉じるよりは広げる方をね意識してくださいあの猫なんまりね背にならないように胸をね張って肩ダメよって人は手を低めでもいいです後ろに広げるだけを意識して だいぶ肩疲れてきたなこれ OK よっしゃラストラストは体のね力をブラブラと抜いてリセットしましょう上半身をね逆に揺らす感じ結構運動って やったぞーっていう感じで終わるとね意外と疲労感残ってるんでそれがストレスでね継続できなくなったりするんですよなので終わった後にクールダウンをちゃんと入れてから行うと体がねやる前みたいにリセットして終われるんでクールダウンもね絶対必要<笑> OK お疲れ様でした今回ねもう背中周りがすごいあったかくなってると思いますこれは代謝が上が上ってる証拠なんで 体が冷えやすい時朝起きて縮こまっている時と猫背になっている時に気づいた時とかにねこういう動画をやってみてください頑張ってやった方グッドボタンやコメントで教えてくださいご視聴ありがとうございました